皆さんこんばんはー<笑>はい少量チャンネルのりょうでーすかぶった言ってくれないから「ショータでーす」って言ってくれないからさねっ俺今ポンポンプリンに夢中なんだから<笑>自分のこと大好きかこれ写して平気なのかな写して平気かわかんないけどかわいいのポンポンプリンのさえ公式そうかわ い, いんだよかわいいねほらえこれ知ってた亮 え知ってるでしょいや、だろうなって思ってたよ。ベレー帽かぶってんだろうなって思ってたよ。そうだようん。いや、そういうのはどうでもいいのよ、今回。皆様、お正月終わりました。どういう風にお過ごしでしょうか。お正月ねぇ、正月らしいことさ、あんまりできてないけどさ、なんか正月ってさ、なんだかんださー、ぐうたらしちゃうじゃん。するする。ね、うん。ラーメン食べたくないお 食べる食べるラーメン食べる食べる食べる食べ る,、ね、食べるうん、うん、食べよう食べるうんというわけでラーメンを買いに行きたいと思いまーす、はい、ありがとういやありがとうじゃないの一緒に行くのよ、うん、あそうだってうんひょにょおい今から買いに行くぞって言ってんのにさ、うん、なんで寝てんのよははーじゃなくてはーじゃなくて 捕まえんな。俺の歯を捕まえんな。ここ置いてるからーら。置くな。なんで置くのよ。こ<笑><笑>ねるな。俺の歯をこねるな。投げるな。<笑>またまた何してんの。こ<笑>ねて、投げて、塗って、あ、どういうことあ、投げたやつを取ってまた、えどういうことよ。静かに。静かにじゃないの。買いに行くんでしょ、ラーメン。んー 明るくないよ買ってくるんじゃないのいや一緒に行くのよ一緒に行くのえなんで大好きな旦那様をさ一人で行かせるわけだってラーメン食べたい人誰え翔太でしょ、えー、だショウちゃんが先にさラーメン食べたいねって言い出したんじゃん買ってくると思ったんだよな<笑>話が違うんだよなあ<笑><笑> 出てくるかななって思ったんだよ話がちげえんじゃねえよ。<笑>一緒に行こうよ。出てくるんだと思ったんだよな、言えば。一緒に行こうよ。言えば出てくると思ってたんだよな。いや、そういうのはあるな。いや、行きましょう、一緒に。えー、何それ、かわいい。あ、これも、あれか。もらったやつか。ちちいや、げえんだよな。<笑>いや、げえのよ。おい。まあ、行くかじゃあ行くか。一緒に行こう。オッケー。えー、終了。 はいというわけでラーメン買ってきました、うん、まあ食べようかじゃんうん買ってきましたラーメン今の時間見るうん何時だっけうわあ12時16分17いやもうこんな時間か、うん、でもいいのようん、うん、食べさせてよそうだねラーメン食 べ, よー食べたい も, もうしかもね味玉も買ってきたんだ<笑>ありがとうなんかさ<笑>贅沢じゃない<笑>、うん、それ何 こみる、ね、シーフードヌードルへーそんなのあるんだ、うん、食べようぜ 食, 食べる食べる食べるそういう時もあるんだってうん食べたいんだもんいつもじゃないもんうんいつもじゃないもんねそういう時もあるさみんなもあるでしょあるあるうんあるよっていう人は高評価よろしくお願いします<笑> なんかさ、よく言うじゃん。なんか正月ってさ、今はどうかわかんないけど、うん、おせちとかさ、はいはいはい、そういうのばっかりだからさ、うん、なんかそういうジャンキーなやつ食べたくなるみたいな。なるなるなる。うん、いいね。うん。そういう気分だと思って、うん。おせちとか食べてないけどね。おせち食べてないね。あ,、うんあ、いい匂いする。あ、Thank you。わ、すっごい、なにこれ。白い。うん。チーズがすごい入ってだいただきまーす。こっちも見えるかな。 危ないけど高菜が入ってる。うん。高菜ラーメンもう美味しいよね。そうだね。いただきまーす。いただきます。いや積み深いわー。うん。深夜のラーメン。でも美味しい。うん。美、う、味、ん、しい。うまい。い、うんうん、うんまい。うん、うんうん、美味しいな、ねうん。いやもう本当にさもう。 この時間のラーメンが一番美味しいよね、うん。うん。絶対多分さ、深夜でラーメン食ったことない人絶対いないと思う。うん。みんな知ってるよね。うん。このうまさ。そう。いや、いいのよ。うん。たまには。うん。うん、美味しいんだけど、ま。卵も食べてみよう。終了。おお美味しい。いいね。美味しい。酒作ってこよう。いいですか。どうぞ。 いってら、た、ぱ、ぱ、ぱ、ぷぷぷぷぷ。うん、いや、もう、また最近、外出自粛になっちゃった。どこにも行けない。でもさ、うん、い二人いるから。まあね、うん。<笑>ああ、ほん。美味しい。どんな高い料理とか食べても、もう一番、やっぱ、俺は家で食べるのが好きですね。うん、うん。ね。ね 本当にに何かご飯食べに行ったりとかうん飲みに行ったりとかした後でもさ家に帰ってきてップラーメンとか食べるとなんかちょっとそうねホッとするっていううんうんうんあるよね確かにカップラーメン好きなんだよ俺めっちゃ好きうんふんうんふんた。美味しいよ。美味しかった。うんあう美味しい。いいね。うんいやもうこういうのでいいの こういういのが好きなのようん高いものっていうよりかはこういうのが好きそうねうん少量。贅沢はね贅沢でいいけどうんなんかこういう、うん、素朴な食事とかもいいよね、うん、なんだったらこの家もっと狭くても僕いい本当？うん何そんなに俺と気付きたいの えそういうことじゃないの畳の部屋の4畳半みたいな。でも全然。俺はね。うん。うん。だって。うん。俺のことがそんなに好きなんだって。<笑>くっついていたいんだって。ごちそうさまでした。うん。はぁ、あ。うん。尻まで飲んじゃった。美味しかったー。あこの真似ね。うん。かわいい。ふふふふ。ふ ひょにょ<笑><笑>何かスーパー行く時にさ、うん、自転車に乗ってる人が前にいてさ、うんうんうん、なんか<笑>ってやってたのわ<笑>かんない、うん、何食ったかわかんないけど、うん、チャリンチャリーンみたい な, な何があったのここみたいなさ<笑><笑> ここ ね, ね、やってたよね。うん。いた。いたよね。うん。で、あれ見て、りょうん、量は、翔太みたいなやつがいるみたいなこと言ってた。<笑><笑>いや、俺もやるけど。言 い, い方ね。うん。翔太みたいなやつで、そんな悪い方すんの。翔<笑>太みたいって言ったのね。翔太みたい。うん。<笑>俺もなんか、こうやってるかな。翔、う、太、ん、も歩きながら変な動きしてる時あるんだよね。似てるなぁと思って翔太もあれやってるよって。握りっぺとかやっちゃうよね。 握りっぺうん。でも、握りっぺって本当に臭いんだよね。どういう話よ。え、したことありますみんな。いや、いや俺、しょっちゅうすんだけど。したことあるでしょいや、本当に臭いから、びっくりする。なんだろうね。いや、握りっぺが臭いんじゃなくて、うん、そもそものおならが臭いの、多分。いやー、そうだね。だ<笑>ちゃんと本当にできてんのよ、握りっぺとして。チャレとかじゃないんだって。本当の握りっぺで。でもさ、よく俺やるじゃん。しょうちゃんがさ、おならしそうな時にさ、お尻をさ、うんピ <笑>あれきついんだよな、うん、お尻ガードするとさ、うん、出にくくなるよねだからさ、布団布団でさ、うん、おならするときとかあんじゃん布団でさ、二、うん、人でこうやってさ、かぶってて、うん、で、ぷぅ<笑><笑>って俺やっちゃうねわざと<笑>やってるね、うん、わ, わざと匂いをやってるわー嗅がせるためにやっぱこもるよねこもるこもるうん、うん 別のところに逃がしてくれたらいいじゃん。どっちがいいかな下がいいかなこうした方がいい下、下、下がこうや っ, やった方がいいかなそうなんや。あ、そうなんか。俺のためを思ってそうやってもらって。なんではあえてさ、<笑>そんな俺に<笑>匂いをさ、嗅がせようとしなくてよくないそうだね。<笑>すごい良 い, い音しないは<笑>よく痛くないね。結構痛くない良 い, い音するわ。ひ ょ, うにょう。